はい、で、ね、あいいで大丈夫す。です。<笑><笑>っうめございまやばいや、ん。赤音だっだね。 <笑> 3、2、1、どうぞもうほんま未知との送付ですたこれは未知です未知<笑>ですよ<笑>あと2回ですよねはい丸めやね、次このままで行きます、はい ハハハいハハハハハハハハハハハハハハハハハハいハハハハハハハみハハハハハハでハハここがさカエルみたいなんですか 緊張しますね<笑><笑>怖ーいえ呼吸が怪しくなってきましたね。<笑> 死ぬ<笑><笑><え><笑>なんか、んか生まれそうやねんメルネタ、メルネやばいはいで、えー、反対をまあ、カメラあ、こっちにカメラで<笑>、はい、あ、まあね大丈夫でしょうかえ、怖いです、痛くないですけど、はい、え、怖いです、めっちゃ、はい、こっからか音がするからいけるよえ、これ何おならしてるんですか えー、骨です<笑><笑>骨と骨のつなぎ目ですねあ、はい、そこが、あのーはい、動きにくいの で, で、はい、こうこう衝撃を与え て, てああでこう滑らかにするっていうことですかなるほど違う違う<笑>骨を持って<笑><笑>こう傾、ね、けられると時が一番怖い はい、まだ参りたい。まだ参りたい。まだ参りたい。後ろですごい、スマイル。ひょうきんなスマイル。いや、なんかううう、なんかわかります。あの、バーンってぶつかって、つ、ついないのに、いって言っちゃうやつ。あの感じですね。あ い, いたい や, いや。いや、ね、痛い。気持ちが痛い。そうそう痛い<笑>心が痛いと言ってる。で、なんかあるんね。 ロサンゼルスではこうや、<笑>そうですね。まあ、まあ、ちょっ と, とてっています。<笑><笑><笑><笑><えっ><笑><笑>あ、あー、皆さんはどうでしえ、あのここの、はい、ここが、はい、って言いました。<笑>はい、ちょっと体を起こしてもらってくださ、はい。はい。あ、それでも戻ってきてください。はい はい、そ、は、れ、い、で、頭の後ろで指を組む感じですね。え、こうですか。そうですね、この感じで。はい。はい、これで、ええー、ちょっとこう。え、えっこ、こういう感じ。え、いきますか、怖い。まあ、これは。巻き割りパターンですね。巻き割り。はい。割れますやん、絶対。はい、あ、いた お, お。あ、こんな感じですね。は<笑>い。お。すごい。